高速道路のリフレッシュ名神 高, 高速道路は皆様の安全快適運転のため10月11日より夜間通行止めによる集中工事に入りますご協力よろしくお願いいたします 水田と京都南瀬田東と立東の間が広々6車線トンネルは8車線ワインドリフレッシュワイドリフレッシュ神私の後につい て, きてね関ヶ原は雪の難所明神では雪が降ったら走行除雪作業を行います除雪車の後に続いて低速走行にご協力ください 西名言うたらわしらの庭みたいなもんや西名阪はリフレッシュ工事のため夜間通行止めになります道路の整備は任せたで、はい。J -H 東東京京が、東京が、すす。ぐそこままで迫っています11月14日上信越自動車道小諸高速間がつながって東京が大接近東京はすぐそこ JH。J -H 雨の日は怖ーいもっと静かにならないかな私だチェーン直してくれ皆さんのこうしてほしいを一度にまとめる。透明な集中工事、10月18日から27日まで。ご協力ください。J.H. 僕の名前はウェイウェイ安全運転大好きさ。冬の高速道路はね、冬用タイや履いてても、チェーンが必要。チェーン規制。だからチェーンは忘れずにウェイ j h 僕の名前はウェイウェイ j h のマスコット。冬の高速道路はね、冬用タイヤで OK の。中国地方のハイウェイ。でも、チェーンも忘れずにウェイ。w e j h 中央道では、上野原、勝沼 間, 間で6月12日、夜間通行止め工事を行います。車線を増やして、カーブも緩やかにする。ワイド中央道計画の始まりです。ご協力お願いします。JH 始まるよ素敵なハイウェイストーリー3月30日伊勢湾岸自動車道開通海にかかった名工トリトン名古屋港をひとまたり一緒に走ろう 気持ちがハイウェイを走っています。jh 日本道路公団。 安心の道であるために中央道は集中工事に入ります頑張ってね中央道国道二十三号インフォメーション今週金曜土曜2夜連続で千里市上重原インターから緑区丸の内間が夜間通行止めになります明日へ走る道路のためにご協力お願いします今日はみんな車でお出かけ 遅いな安全に走って無事す J.H その笑顔が広がるようにその快適が続くように11月10日から20日まで中央道は集中工事を行います緑あふれる道笑顔あふれる道を目指して JH。J -H のために東名高速は10月9日から集中工事に入ります安安全安心のためめにネクスネクス中日本安ぐみです高速からのお知らせです高速は 10月9日から10月19日まで東京インターチェンジから小牧ジャンクションの間で集中工事を行います安全性のためにまた信頼性環境のための集中工事です集中工事では主に5つの作業が行われます1年間の安全と快適を作る9日間土日を除く9日間に集中して行うことで年間の工事渋滞を 約六割削減することができます。安全のために、安心のために。年に一度の透明集中工事。皆様のご理解とご協力をお願いします。道の明日へ。ネクスカ。中日本。冬の高速走るなら。 中日本。東海と北陸の新しい出会いが始まる。北紀富見と白川号がつながり、全線開通東海北陸道。ネクスト中日本。日本の真ん中に元気な流れ。時間通りだ。ーだ近くなって 新名神「ア2月23日開通新 名, 神新名神高速いよいよ開通トヨタ草津ジャンンクション間が約20分短縮東名名神高速などの渋滞を緩和ダブルネットワークで雪の日などもルートを確保などなどいいことたくさん「新名神」2月23日15時開通です ドットコム携帯パソコンチェックして見てでゆきいろドットコム NEXT c o 中日本明信集中工事であなたの道を健康に5月12から24日まで明信が昼夜連続で車線規制ご迷惑をおかけします明信集中工事であなたの道を健康に 5月12から24日まで名神が昼夜連続で車線規制。ご迷惑をおかけします。5月12から24日まで名神が昼夜連続で車線規制。渋滞が予想されます。ご協力お願いします。ネクスト中日本名神集中工事お知らせ体操。 あなたの道を変更にします5月12日から24日まで迷信が昼夜連続で車線規制ご迷惑をおかけします5月12日から24日まで迷信が昼夜連続で車線規制期間中インターンの閉鎖もありますのでご注意ください 東名阪リフレッシュ工事であなたの道を健康に5月26日から6月7日まで東名阪が昼夜連続で車線規制ご迷惑をおかけします東名阪リフレッシュ工事であなたの道を健康に5月26日から6月7日まで東名阪が昼夜連続で車線規制ご迷惑をおかけします 5月26日から6月7日まで東名阪が昼夜連続で車線規制渋滞が予想されますご協力お願いしますネ ク, ネクスコ中日本東名集中工事安全のため安心のため東名集中工事もっと快適に10月14日より東名集中工事スタートご協力お願いしますネクスコ中日本 ベッキーです。東名高速道路からのお知らせです。東名高速道路は10月14日から24日まで東京インターチェンジから小牧ジャンクションの間で集中工事を行います。ではなぜ集中して工事を行うのでしょうかそれはこの期間に集中して工事を行うことで年間の工事渋滞をなんと半分以上も削減できるからなのです。そしてこの集中工事では主に次の工事が行われます。 これは、透明高速道路を、より安全に、より快適にするための工事です。また、集中工事の期間に、透明高速道路をご利用される方のために、目的地までの所要時間などが、パソコンや携帯電話から簡単に調べられるシステムをご用意。安全のために、安心のために、年に一度の透明集中工事、皆様のご理解とご協力をお願いします。NEXCO! 中日本 中国豊中インターから宝塚インター間で10月15日から昼夜連続車線規制を行います大きな渋滞が予想されます 高速走るなら、見てね雪色ドットコム。携帯パソコンでアクセス。見てね雪色ドットコム。携帯パソコンでチェック。雪道情報は雪色ドットコムでね。ネクスコ西日本。楽しくて、そしてゆったりくつろげる高速道路。それが私たちの目標です。 道の明日へ、ネクスコ中日本。サービスエリア、パーティーメディア、大作戦楽しい美味しい。美味しい。しいろいろ当たる、たるのプレゼント。 修学旅行あと 36kg だったらすごい寂しくなってきたこの道は青春高速ネクスコ中日本1人で暮らしていた母に東京での同居を決意してもらった故郷から 250kg あ 母は決して弱音を吐かない《この道は愛情都会で暮らす彼女に会いに行くのは》 二ヶ月ぶりだ。この道は恋愛高速。ネクスコマカ日本。では現場からお伝えします。ドライバーの皆さんにお知らせです。東名阪自動車道は。ここ名古屋インターと。ここ亀山インターの間で。 5月25日からリフレッシュ工事を行います。渋滞によりご迷惑をおかけいたします。ホームページで所要時間の検索ができますので、出発の前にぜひご利用ください。ご協力よろしくお願いします。ますネクスコ中日本。では現場からお伝えします。ドライバーの皆さんにお知らせです。名神高速は。ここ豊中インターと。ここ春日インターの間で。 五月十一日から集中工事を行います。渋滞によりご迷惑をおかけいたします。ホームページで所要時間の検索ができますので出発の前にぜひご利用ください。ご協力よろしくお願いします。ネクスコ西日本、ネクスコ中日本。マラカナより名神集中工事のお知らせです。豊中インターから春日井インターまでの上下線は五月十一日から集中工事のため昼夜連続車線規制となります。 渋滞によりご迷惑をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いします。ネクスコ西日本、ネクスコ中日本。高速ジ高速ジカード。マフラーナビ化成功速度を録られるのが羨高速ジ手には考えや。ETC 利用でも、ショッピングでも、たまったポイントを高速代に使えるのはこのカード。得得 ニトリもうひとつ思い出を増やしませんか東京に着いてしまうその前に関越道上り線にバサール三好12月16日を車の旅にもう一つの喜びを「NEXCO 東日本」 名神集中工事。名神高速は5月10日から豊中インターチェンジと春日インターチェンジの間で集中工事を行います。渋滞が予想されます。ご協力お願いいたします。名神集中工事。名神高速は5月10日から豊中インターチェンジと春日インターチェンジの間で集中工事を行います。 皆さんの安全安心快適のための工事なんじゃよ渋滞が予想されるためご迷惑をおかけいたしますホームページで所要時間がわかるんじゃよご協力お願いいたします「NEXCO 中日本 NEXCO 西日本集」集中工事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 渋滞が予想されるため、ご迷惑をおかけいたします。ホームページで所要時間がわかるんじゃよ。ご協力お願い い, お願いいたします。ネクスコ中日本、ネクスコ西日本東名阪リフレッシュ工事東名阪は5月24日から亀山インターチェンジと名古屋インターチェンジの間でリフレッシュ工事を行います。ご協力お願いいたします。ネクスコ中日本 東名阪リフレッシュ工事東名阪は5月24日から亀山インターチェンジと名古屋インターチェンジの間でリフレッシュ工事を行います皆さんの安全安心快適なための工事です渋滞が予想されるためご迷惑をおかけいたしますホームページで所要時間がわかりますご協力お願いいたします中日本 東名阪リフレッシュ工事。東名阪は6月4日まで亀山インターチェンジと名古屋インターチェンジの間でリフレッシュ工事を行っています。ご協力お願いいたします。ネクスト中日本。東名阪リフレッシュ工事。東名阪は6月4日まで亀山インターチェンジと名古屋インターチェンジの間でリフレッシュ工事を行っています。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 ご協力をお願いします通行止めにもご注意を中央道首都高で集中工事を行っています土日を除く28日まで渋滞などご迷惑をおかけしておりますがご協力をお願いします通行止めにもご注意を中央道八王子ジャンクションで18日と25日夜間通行止めを行います ただし圏央道と中央道の行き来はできま す, できますご協力をお願いします集中工事にもご注意を中央道八王子ジャンクションで5月25日夜間通行止めを行いますただし圏央道と中央道の行き来はできま す, できますご協力をお願いします集中工事にもご注意をお知らせです集中工事始まりまりす 土日祝日を除く10月5日から16日まで渋滞が予想されますのでご協力お願いしますネクスコ中日本お知らせです透明集中工事は土日祝日を除いて16日まで実施中です渋滞などでご迷惑をおかけしていますご協力よろしくお願いしますネ ク, ネクスコ中日本ネクスコ中日本中央道集中工事です 車線規制を伴う工事を土日を除く5月14日から25日まで行いますご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします HAIKOLITYWAY HAJIMARUSTINTOMAY g h i n 4月14日開通 NEXCONAKANIFONSTINTOMAY TEDAYMO HASYONO TOUCHA-TUUUN AND SLUGAWAN DAJAÿAN a o t h e r h o r u s d i e n i n t h t u n e w s d i e n n t h t u n e w s d i e n i n t h t u n e w s d i e n お、富士山でか新東名4月14日スタートネクスコ中日本明神集中工事5月30日から豊中インターと春日井インターの間で集中工事を行います大きな渋滞が予想されますご注意ください集中工事のホームページを検索していただくと 所要時間が分かりますグッドなメンテナンスでずっといい道路をご協力よろしくお願いします「ネクスコ西日本」「ネクスコ中日本」東名阪「東リフレッシュ工事5月16日から名古屋インターと亀山インターの間でリフレッシュ工事を行います大きな渋滞が予想されますご注意ください リフレッシュ工事のホームページを検索していただくと所要時間がわかります「グッドなメンテナンスでずっといい道路を」をご協力よろしくお願いします「ネクスコ中日本」ドライバーの皆さん東名阪名二館リフレッシュ工事はおかげさまで終了しました「グッドなメンテナンスで ずっといい道路をこれからも努力してまいりますご協力ありがとうございました「NEXCO 中日本」中中国道集中工事のお知らせですない10月7日から10月26日まで余暇は吹田間で一部通行止めおよび車線規制を行います詳しくはウェブでご協力お願いしますネクスコ西日本 10月11日からご覧の区間で車線規制を行います詳しくはウェブでご協力お願いしますネクスコ西日本中国道集中工事です10月27日までご覧の区間で車線規制を行っています追突事故にご注意くださいご協力お願いしますネクスコ西日本集中工事終了のお知らせです 中国道をしっかりとメンテナンスいたしましたご協力ありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますネクスコ西日本二次目半周中工事です十一月二十七日からご覧の区間で日中は車線規制夜間は通行止めを行いますご協力お願いしますネクスコ西日本二次目半周中工事です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 西日本冬の高速道路では山陽道も含め冬用タイヤ規制が実施されます皆さん装備はお済みですかまだの方は早めのご準備をお願いします交通規制や高速道路情報は iHiWay でチェックお出かけ前にご利用くださいパソコンや携帯スマートフォンからアクセスできます ネクスコ西日本透明集中工事です車線規制を伴う工事を土日を除き10月9日から19日まで行いますご迷惑をおかけしますがご協力お願いしますネクスコ中日本ウェイトアです透明集中工事のお知らせです車線規制を伴う工事を10月11日から21日まで行います渋滞が予想されますがご協力お願いします ネクスコ中日本ウェッアイアです。透明集中工事のお知らせです。10月11日から21日まで行います。透明集中工事では工事箇所以外でも車線を規制しているのはなぜですかそれは車線変更の繰り返しによる事故の危険を減らすためなのです。年に一度の集中工事、渋滞が予想されますが、ご協力をお願いします。 ネクスコ中日本新東名バイネクスコ中日本パパおいしいスイーツ食べたい今すぐ高速なら寄り道自由行こうまっね温泉行ったかな行こうよ高速なら途中下車自由うう<笑>もうちょっと一緒にいたいなもうちょっと高速なら発車地獄自由<笑>ありがとうさあ高速で行こう。 ネクスコ中日本透明集中工事です土日祝日を除く10月20日から11月7日までご覧の区間で工事を行います中央道などへの迂回もご検討ください「ネクスコ中日本」「名神集中工事」です。5月月日日から6月11日まで スイタインターからカスガイインター間で車線規制を行いますご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします東名阪名二間リフレッシュ工事です4月4日から16日まで名古屋インターから亀山インター間で車線規制を行います渋滞が予想されます詳しくはウェブをご覧くださいネクスコ中日本長野道リニューアル工事のお知らせです 5月9日から7月14日まで安曇野インター、尾身インター間で車線規制を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。公示インフォ。12月11日から15日まで沖縄自動車道那覇西原インター間で夜間通行止めを行います。工事期間中は迂回路をご利用ください。詳しくはナビコーンでネクスコ西日本。つながる選べる新名神。 3月18日新名神・神川西・戸間が開通。いよいよ高槻神戸間が全線つながりますルートが2つになるよ名神中国道と新名神によるダブルネットワークにより渋滞が減少し災害時には名神中国道の代わりになります「もっと快適に。ネクス o 西日本」 6月3日から近畿圏の高速道路料金が変わります。例えば近畿道では、ETC 社は距離に応じた料金に、現金普通車は原則750円に。詳しくはホームページへ。ネクスコ西日本逆走は他人を巻き込む命に関わる危険行為です。楽走・逆走・ネクスコ中日本 ネクスコ東日本からのお知らせです4月4日から工事のため万越道と日東道が夜間通行止めとなりますご理解ご協力をお願いいたします詳しくはドラプラで検索冬のお出かけといえばネクスコ東日本ウィンターパス新型エリアから目的地まで高速料金がこんなにお得行きたいところを選んでねドラワイで検索ネクスコ東日本 高速道路リニューアルプロジェクト誕生からおよそ半世紀暮らしや物流を支え続けてきた高速道路安全・安心を次の世代へつなぐために老朽化した橋などの大規模なリニューアル工事を実施します工事日程や迂回路渋滞予測などを提供していますご利用前にご確認ください詳しくは「高速リニューアル」で検索ネクス東日本 リニューアル工事のお知らせです5月8日から中津川・その原間で対面通行規制を行います土日に混雑が予想されます詳しくはウェブで上信越道リニューアル工事のお知らせです11月30日まで須坂長野東・信州中野インター間は終日対面通行となっていますご理解ご協力をお願いします 万が一もしかして冬の高速道路講 座, 路講座万が一もしかして雪降る前にタイヤ交換万が一もしかして急ハンドルは事故のもと万が一もしかして春先まだまだ冬装備万が一もしかして除雪中にはゆっくりとひとりひ 気をつけたなら「冬ドライブはもっと楽しく」「万が一もしかして通行止めにも要注意」「万が一もしかして博士を見たらご用心」「あなたにベストウェイ」「n e x c 東日本」 僕は知ってるこんな夜に流れて流れて誰かと僕がわかるというそんな事実とそんなわけについてもうこんなのこんな僕でもわかる愛してるの言葉も出ずどれも出っちまえてれず悟とその時何をしてたのかその時僕のほうがま美しかった